皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年6月24日、花びら交換家具からの卒業をするタイミングがようやく来ました。今日という日に一気にやってしまいます。まずは、今持っている花びらを使い切ってしまいます。余ったら余ったで何とかしようと思っていましたが、余ることなく交換できました。運が良かったです。 そうしたら、まだ交換できていないやつを一つ一つメモ帳にメモっていきます。そのリストを見ながら旅人バジャーで買い漁っていきました。どれもこれも出品件数が少ないものばかりですが、そんなにお値段が高くないということは、需要も供給もそこでバランスが取れているということなんですかね。花びら交換タグで金作をしようかと思っていましたが、流動性の観点からもお宝の花を直接売った方がいいということですね。 これでなんとか無事に交換屋のリストを埋めることができたので、あとはレプリカにして終了です。勢い余って2000万ゴールドくらい下ろしてきましたが、余計な買い物をした上で300万ゴールドくらいで済みました。これならもっと早く手をつけておくべきでしたね。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。